NBDC の太田ですす、えー、今日皆さんにお伝えしたいことは2つあります、えー、公共レポジトリーのデータとウェブツールのような誰でもあの簡単に使えるようなツールを使うといろんなことが分かるということ。もう一つは特別なプログラミングのスキルなんかがなくても Excel をちょっと使いこなすことができれば いろんなことができますよということをこの二つのことをお伝えしたいと思います。でお願いなんですが、もし今日の講義を見てえっとこういったデータ解析について興味を持たれたら、ぜひあのあまり日にちが経たないうちにご自分の興味のあるデータであのやってみていただきたいと思います。で今日はいろいろ細かいこともお話 し, しますがあの。 いちいちそういうことを覚えていただかなくて結構です。あの、いろいろ注意点はありますが、まあ、そんなこと言ってたなぐらいの感じでいいと思います。で、必要なことは、今日、あの、配布しております資料に大体書いておきましたので。皆さんが実際にご自分の興味で、あの、試してみるときに、今日の資料を傍らにおいて。 まあ、必要なところだけ拾い読みしながら進めていただければいいんじゃないかと思ってます、えー、それではあの改めて自己紹介いたします、えー、NBDC でえっと現在就任調査員をしておりますが実は2年前まで地製薬企業で研究をしてました35年間えっと実はここに書いてあるようないろんなことをしてきます<笑> で主に、えっと、あ最初はあのウェットな実験をやってたんですが、まあ、ここ20年ぐらいはあの主に、えっと、情報調査やデータ解析を行ってきました<咳>えここには薬の開発とデータ活用ということで、えっと、創薬研究における、えっと、開発の流れをざっくりと書いてみましたが私自身は このほとんど全てのステップで情報解析を行ってきています。で私なんですが実はあの難しいプログラミングとかできませんのであのバイオインフマティシャンではありません。ただあの疾患や創薬に関するデータっていうのはおそらく会社の中で一番見てきた人間の一人だと思ってますので、まあ、データサイエンティスト という部類に入るかと思いますそれでは最初にちょっと統計学に関して触れておきたいと思いますここには創薬における臨床試験でよく行われる二重盲検比較試験の絵を簡単にまとめてみましたこの試験では被験者だけでなくあの知験担当者も現場の先生も あのどちらが薬でどちらがプラセボかってことは知りませんで結果が出た後統計学的に二軍に差があったかどうかを、えー、調べた後でキーオープンしその薬が効いたかどうかってことを確かめますつまりここは統計学だけの判定がされますでこのように創薬において統計学っていうのは非常に重要なあの判断基準となってますので と, とても重要なな考え方になりますですから統計学に関しては非常にあのちゃんと勉強しておかなければいけません。で統計学にあの創薬に限らず例えば配列解析のブラストや、えっと、遺伝子発現解析のクラスタリング解析なども全て統計学的な計算によって行われてますのでそういった意味で、まあ、創薬に関わらない人もやっぱり統計学は勉強しておくべきじゃないかと思っいます。 さて、ちょっと変なタイトルです。えっとまあちょっと前ファクター X っていう言葉をよく聞いたかと思います。で先ほどの二重盲検試験の時にもしこのファクター X があったらどうなるかということを簡単に絵にしてみました。ここではファクター X を持っている人は、まあ、この病気に重症化あまりしない。で ファクター X 持ってない人2割しかいないんですがその6割が重症化するとでその治験薬はその半分の人を重症化しないようにするというふうに仮定しますでそうするとプラセボ群の人たちもほとんど重症化しないのでこの治験でこの治験薬が有効だということを示すことは非常に難しくなってしまいます でそれではじゃあファクター X がもし何かということが分かっていればどうなるかということを示しました要するにファクター X を持ってない持ってる人は重症化しないわけだからあらかじめファクター X を持ってるかどうかを調べてファクター X を持ってない人だけを知見で行いますでそうすると要するに重症化するリスクのある人だけで評価することができるので 非常に高い成功確率でその知見を、えっと、行うことができます。ですが、こういった知見をするためには、このファクター X が何かということと、そのどうやってこのファクター X を持ってるか持ってないかということを明らかにしなければいけないわけですね。でそうすると、どういうことかというとあの、統計学的な優位さをつけることは重要なんですが、創薬のいろんなところで、 起きうるあらゆるイベントっていうのをできるだけ詳細に理解してそれを生物学的に解釈しておかなければいけないということになります。そういった意味で、えっとまあ、その病態基準から薬効基準毒性基準を見ていく段階であのいろんなところで生 物, 生物学的な優位さっていうのを明らかにしていかなければいけません。ということでこれが今日の2番目のメッセージです。 統計学的優位さだけでなく生物学的優位さも大切ですよということです。ここで、えっと、公共レポジトリの遺伝子発現データについてちょっと説明したいと思いますで事前アンケートではこうしたデータをよく使ってるっていう人は 7% ぐらいしかいませんでした3分の2ぐらいの人はほとんど使っていないという回答でしたで私がいた会社で特に生物系の研究者に聞きますと 論文は読んでも登録されているデータは見ないよって人がほとんどでした。大切なことは論文に書いてあるはずなんて元のデータ見ても私は情報解析の専門家じゃないからどうせよくわからないっていうのがその理由でした。でまた公共データはここに書いてありますようにもうみんなの目にさらされているデータだしどうせデータを取った人がしゃべり尽くしているはずだし 実験条件とかそういうこともまちまちだし自分の研究目的に合ったデータでもないからでどうせ古い技術で取ったデータだろうし誰が取ったかもわかんないようなデータじゃないかで多分そうい う, うなところを、えっと、思っている人は非常に多かったように思いますまあもっともかと思いますでここにはえっと日米欧の3局でそれぞれ運用している 遺伝子発現データのの公共レポジトリを挙げまました多、まあ、多分ご存じの方もいいかと思いますでそのうち1つのこの NCBI の、えっと、GEO ですねどのくらいのデータが登録されているかというのを示しましたつい最近のデータですがあの実験のまとめにですねシリーズとしては16万近くでサンプルとしては450万以上のデータが登録されていますで これ、AOI というサイトで、えっとま、中にどういったサンプルが含まれているかというのを分析されています。でこれを見ますと、登録されているデータの約半分が人のもので、マウスが3分の1ぐらいでほとんど占めていますで。技術的な側面で見ますと、NGS で取られたものが4割ぐらい、でマイクロアレイで取られたものが6割ということでした。で NGS で取られたデータというのは、 NCBI ですとこのシークエンスリードアーカイブというところに登録されますただここには r n s クのデータだけではなくてゲノム変異とかエピゲノムの解析データなんかも入ってきますでそして何よりも大事なところはここはシークエンスしか置いてないので r n s クのデータがあってもここに行っても遺伝子発現の情報は得られないということですでここ でもしそのデータから遺伝子発現の情報に置き換えようと思うとここからシーケンスのデータを取ってきてでそれで自分でゲノムに貼り付けてで遺伝子の数を数えてで遺伝子発現量として置き換えてあげなければいけません。以前私が200サンプルぐらいのデータをここから取ってきて解析しようとしたんですが実はダウンロードするだけに1か月近くかかってしまって。 データが取れてきた時には自分が何がやりたかったのか忘れちゃったっていうあのもう冗談みたいな話がありました で, ですからあのなかなかあの NGS で取られたデータがあの扱いにくいというところがありますでここにあの紹介しましたのは EBI で運用してますエクスプレッションアトラスというところでここでは r n s クのデータを遺伝子発現量として見られるような形で公開してます しかしここに登録されているデータはここにありますようにわずか14万程度のデータしかありません。で, ですあと今ここのサイトに関連するところでシングルセルのデータもありますがここにはもうわずか217のサンプルのデータしかありません。ということでなかなかその NGS で取られたデータをその 遺伝子発現量とデータとして解析するっていうことがなかなかしにくい状況があるんですが最近非常に注目しているサイトとしてこの d e 2というサイトがあります。ここはぜひ覚えておいていただきたいんですが先ほど述べました SRA の r n s クのデータを取ってきてで統一プロトコルで再解析して遺伝子発現量として見せてくれるようなサイトになっています。でここには 現在150万以上のデータが登録されてますので、もし自分の見たいデータが NGS で取られたデータで公共レポジトリに登録されているということであれば、ぜひこのサイトに見に行ったらいいかと思います。あともう一つ、ここのサイトの非常にいいところは RNSX のデータがどの程度の品質のデータなのかということも情報として公開してくれています。 で、まあ、そういったことを踏まえて、公共レポジトリの遺伝子発現データの特徴をちょっとまとめました。まずはその膨大な数があってで、多様なサンプルがあります。で、中には簡単には入手できないようなサンプルもあります。で、しかも様々な手法で取られていてで、いろんなラボで取られているデータがあることから、再現性を確認したような時にも使えます。で、また。 実験する必要がないのですぐに解析できますし何よりもただなんで本当気軽にあの解析できるデータとしてもう誰でも使える宝の山 な, なのではないかというふうにあの私は考えていますただこういったデータを扱う上ではちょっと注意点も必要です要するに自分が取ったデータではないので、まあ、どういったデータなのかということをよく知るということとあと その信頼できるデータ感っていうのをちゃんと見極めることが重要です。で、そして適切な識字を持って最適な方法で解析するということがまあ注意点になるかと思います。私もね昔はウェットの研究者でまあ古い人間なのであのまあ若い頃はあの頭ではなくて手足で物を考えるとか。 考えてから走るんではなくて走ってから考えろって言われてまあここに書いてあるようなあのいわゆるセレンディィピティ機体型研究っていうのをやってましたで確かに情報が少なかった時代っていうのはまあそれも一理あったと思いますし実際私もまあそういうやり方をやってきたおかげで、まあ、それなりの研究成果って上げてくることができたんですが今はちょっと時代が変わってきたなと思って。 あの私たちがあの手にすることができる情報が膨大にあってそういった情報をうまく使って実験をする前にいろんな情報調査をしていくことで仮説を出したり新しい発見をすることができます。でそして最後 の, あの非常にその重要な実験だけをあのすることであの昔に比べると非常に効率的に早く 新しい発見にたどり着くことができるんではないかと考えております。で、今日はいろいろ資料も準備したんですが、あの、十分な時間もちょっとないので、かなりあのツールの説明とかはあの省いていきます。ただ、あの、皆さんご存知と思いますが、その統合 TV というところで、あの、まあ、今日紹介する解析ツールも含めて、 いろいろな解析ツールの使い方やその情報の取ってき方とかということが説明されてますのでぜひこういうサイトを使いながら実際に皆さんが解析をするときにはあの参考にしていただけたらと思います。あの私のちょっとあのまああれなんですけどあの統合 TV の使い方としてちょっとおすすめしたいのが。 あの統合 TV を見ながら自分で解析するときにあのスマホかタブレットを傍らに置いてでそっちであの統合 TV 流しながら自分はパソコンでその実際にそのサイトにアクセスしてあの解析しながらやっていくと結構やりやすいので、まあ、ちょっと参考にしてくれたらいいかなと思います。でそれでは あの最初にえっと遺伝子発現情報の知識化についてえっと考えていきたいと思います。えっと、だいたい遺伝子発現情報を取るときに皆さんあの遺伝子の発現レベルを知りたいということもあるかもしれないんですがまあ多くの場合はそのサンプルでどういうことが起きているのかどういう機能が動いているのかということを知りたいということが多いと思います。そういった意味で知識化するということが一つのポイントになるかと思います。で 今日紹介するサイトも含めて、あのいろんなその遺伝子発現情報を知識に変えるようなサイトってあるんですが、まずそういうところに行って、最初に困るのが、このサイトってどういうクエリーを投げたらいいのかっていうところなんですね。例えば、遺伝子投げるにしても、遺伝子名でいいのか、えっと、プローブの ID にしなきゃいけないのか、遺伝子の ID にしなきゃいけないのか、多分そういうところがまず最初の壁なんです。で えー、とそういったところで今日あのご紹介するあのサイトに関してはあの今回あの準備する段階でてて自分で動かししみましたで。その時に、えー、と使ったクエリーとかそのファイルあのクエリー の, あのファイルとかっていうのを全てあの皆さんに今回共有してますので、まあ、そういうものを見ていただければあこういった情報を投げればいいんだなっていうことが分かると思うのであのぜひ参考にしてください。 でこれ、一つ目に使ったデータです。GSE の21422というもので、えっと、乳がんのサンプルなんですが、あの健常人の、えっと、サンプルが5サンプル、で非侵襲性の乳がんのサンプルが9サンプル、侵襲性の、えっと、乳がんのサンプルが5サンプルということで、でまあ、このデータを例えば、えっと、この GSEA というサイトですね。 このサイトに投げてあげると遺伝子発現情報があのをクエリーにしてどういった機能が動いているのかということを、えっと、明らかにすることができます。でこれに関しましてはあのまあこの辺結果なんですがちょっと飛ばしていって時間がないんで飛ばしてきます。であの統合 TV の方先ほど紹介しました統合 TV の方に、えっと、詳しい使い方がありますので。うん そちらを見ていいいたただきたいと思いますで次に紹介するのがこの David というサイトでこれは、えっと、先ほどの GSEA と非常に似ているサイトなんですがこちらのサイトには変動遺伝子リストを投げるとその変動遺伝子リストがどういった機能に関わっているのかということをあの、まあ、結果として返してくれます。でこちらも、まあ、こんな感じ の, あの結果が返ってくるんですが。 あのこちらについても統合 TV の方であの詳しい使い方が紹介されてますので、えっと、興味のある方はぜひこちらの方を見てください。でここではあのこの今あのご紹介した2つ の, その GSEA と、まあデビットなんですが GSA というその2つの手法の、えっと、違いについてちょっと簡単に、えっと、紹介したいと思います。GSEA というのはクエリーは えっと、変動遺伝子リストではなくて r n s クの全部のデータだったりマイクロアレンの全部のデータを投げますで、えっと。GSEA の中にはリファレンスになる機能の分かっている遺伝子のリストがあってでこのリストが、えっと、発言変動順に並べ替えたときに上位に当たるのか下位に当たるのかによってそのどういった機能が動いているのかということをあの調べていきます。で一方で GSA の方に関しましては、自分でこの変動遺伝子リストを作ってあの解析にかけるんですが、その時に同じように機能リストがまあ用意されている中で、この間にどのくらいの重複があるのかということを、それが偶然なのか、偶然でないのかということを調べることによって、その機能を調べていきます。で これらのツールというのは目的は似ているんですがこのように全然あのちょっと違うアプローチをしていてで GSA の方に関しては、まあ、この遺伝子発現データを取ればほぼ一義的にあの解析結果が決まるんですが実はこの GSA の方に関してはこの発現変動遺伝子リストをどういうふうに作るかによって実は結果が変わってくるんです、ね。で 今日、だから、えっと、皆さんにエクセルを使って紹介したいといった一番のポイントがここにあって、で例えばこ の, 遺伝子あの変動遺伝子リストをどういうふうに作るかっていったときに、これが簡単にできるかできないかで、こういったツールがあの、まあ、すぐに使えるかどうかっていうところによあの関わってくるわけです。で例えば具体的に言うと 2倍以上動いたものを取るのか3倍以上動いたものを取るのかによって当然結果変わってきますよねただ実際の解析では多分そういうのをいろいろ投げてやっていく必要があるんですでそのためには自分が自由にこういった変動遺伝子リストを作れるかどうかっていうところが実は結構大事なポイントになるんじゃないかなというふうに思ってますで話はちょっと変わりますでえっと 最近あのですが私もそうなんですけどその倒査の専門家じゃない人にとって実は倒査の解析ってちょっと敷居が高いですよね。でまあそういったあの人たちに対してそのあの比較的その手軽に入手できる遺伝子発現情報を使ってどんな動作が作られてるかっていう。 ことを予測ツールを、えっと、この木下先生が作ってくれたのでちょっと紹介したいと思います先ほどのこのグライコスモスというサイトにあるグライコメープルというツールなんですがここには遺伝子発現データを投げてあげると、まあ、実際にそこで作られている搭載構造を予測して返してくれますでいきなり結果なんですが先ほどのえっと乳がんのデータをこのグライコメープルに投げると 正常三分に比べて乳がんではまあこの辺の類似動作がえっと更新しているということがわかります。でさらにその浸潤性の乳がんと非浸潤性の乳がんを比べると浸潤性の要するに悪性度の高い乳がんではもうやっぱりここが更新しているということがわかります。で実はここにある動作なんですけどこの CA99 っていうのがあの膵臓癌の使用マーカーとされているあの。 作 で, で実は最近あの乳がんにおいてもこの CA99 がマーカーになるという情報が出てます。でそういうところからするとあの遺伝子発現情報を使って、まあ、そういうふうにマーカーになりそうな倒査の変化っていうのがあの予測できるっていうことはまあ倒査を専門としていない人たちがまずはどんな感じかなと思って調べていくのに対して。 ととっても心強いいいツールなななんじゃないかなと思います最終的にはこれはまあ予測なので、搭査分析などをして確認していく必要があるんですが、どこから手をつけていいか分からないかという中であの、例えばこの辺はもしかしたら更新してるかもしれないよ、マーカーになるかもしれないよという手がかりを得るためには、非常にいいツールなんじゃないかと思ってます。でグライコスミボスに関しても統合 TBIT 紹介されていますで今日はちょっと2つ目のデータですねちょっと違うデータなんですがこれマウスの褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞の初代培養のデータですで、えっとまあ。GSE7032 というところで、えっと、取れてくるデータになります。この辺はいいですね。 でこのデータをあの皆さんご存知の方も多いかもしれませんが、チップアトラスという、えー、とデータベースにかけました。でチップアトラス a s という、えー、とデータベースはあの、チップセックのデータを、まあ、網羅的に集めてきている、えー、とデータベースで、ここにかけると、まあ、自分でそのチップセックの実験をやったような結果が得られるということです。で先ほどのえーと 褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞で発現の違いがあった、えっと、遺伝子をクエリーにこのチップアトラスのエンリッチメント解析にかけましたでそうすると、まあ、これらの転写因子があの特徴的に、えっと、働いているはずだというような予測がされましたでここでは褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞で発現差のあった遺伝子をクエリーと投げているんですが そのいずれでもこの3つの転写因子に関しては予測された転写因子の中に含まれてきました。でそこで、えっと、おそらくこの転写3つの転写因子っていうのは褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞で違う働きをしている可能性があるんですね。でそこでじゃあこれらの3つの転写因子がそれぞれの細胞で一緒に働いている、えっと、転写因子は何かというのを やはりチップアトラスのコローカライゼーションというツールを使って解析した結果をまとめたのがこの図になります。でそうすると、これら3つの転写因子、褐色脂肪細胞では褐色脂肪細胞に特異的に発現していた転写因子と一緒に働いているということが分かりましたし、白色脂肪細胞の方ではそのピーパーガンマがその TRP53 と一緒に働いているということが分かりました。 もう一つの機能のターゲットジーンというチップアドラスの機能でピーパーガンマーが褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞でそれぞれどういう遺伝子を制御しているのかということを調べた結果をまとめました今日あのデモでお見せする解析はちょっとここまでに止めておきたいと思いますでこの後の続きで考えると、まあ、例えば皆さんでしたら 先ほどの遺伝子発現のデータで実際にこの中であのそれぞれの細胞でこう発現していたデータはどれかなっていうことを見たりあるいはその、えっと、遺伝子に関してじゃあどういった機能と関係してるんだろうっていうことを先ほど紹介したデイビットにかけてみても面白いんじゃないかなと思いますまあここから先はあの皆さん一人一人考え方が変わってくると思うのでこの辺はもしお時間があったらご自分で試していただけたらと思います。 でチップアトラスに関しても統合 TV で使い方が紹介されています、はいで。ここでまたちょっと話を変えますで J ポストというあのプロテオームのデータを集めたデータベースがありますあの NBDC で支援しているデータベースなんですが、えっと、実はこのデータベースの中に、えっと、プロテオームのデータを比較して発現数のあったタンパク質を、えっと、調べてくる機能があります実は、 プロテオムのデータっていうのは異なる実験間のサンプルの比較っていうのは非常に難しいって言われてたんですが、えっと、この石山先生らが作っている J ポストの中ではその登録あのこれもともと一次レポジトリなんですがその登録されているデータの一部に関して再解析をして実験間の比較ができるように、えっと、して公開してます。でその機能を使って、えー 先ほどお見せしたのと、まあ、違う実験のデータなんですがそのプロテオームレベルで白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞で発現差があったタンパク質を選んできましたで実はこの J ポストの機能のもう一つの特徴としてこうやって選んできた発現差のあったタンパク質のリストを そのままチップアトラスの先ほどかけたエンリッチメント解析にかけることができるんですね。だから J ポストで選んできたこの遺伝子のリスト、あ遺伝子じゃない、タンパク質のリストをポチッと押してチップアトラスに投げて、えっと、エンリッチメント解析にかけた結果がここに示したものです。で、これ実は僕も驚いたんですが、先ほどの、えっと、遺伝子発現データから解析した結果とほぼ 9割ぐらい一致ししてました。ということでよくあの遺伝子発現レベルで見た結果ってそれタンパクのレベルと違うよねっていうことがよく、まあ、僕なんかも言われてきたんですけど、まあ、最近はこういったデータベースを使うだけでもタンパク質と遺伝子発現のその関係を妥当なのかどうかなのか整合性が取れてるのかどうかってことを確認することができるようになったということで。 非常に僕は感激しました。ただ J ポストの方ではまだこうやって比較解析できるデータの種類が少ないんですがあの今、石山先生らあの毎日計算機分回して再解析やってますのであの今後こういった解析ができるデータも増えてくるはずなのであの非常に期待しております。で、この後はもうちょっとあの泥臭いところなんですが その実際にデータ解析をしていく上でその先ほど言った変動遺伝子リストを作る上 で, ですよ、ねえっと、どういった点に注意していかなければいけないかということに関して、まあ、要するに細かいごちゃごちゃしたことを述べていきたいと思いますあの最初に述べたようにあの細かいことを覚える必要ないですあ注意しなきゃいけないことここの資料の中にあるなということをちょっと覚えておいていただければかまいません、はい、まず最初 えっと発言量でえっと見るか発言変動で見るかということですね。これは非常に大事なポイントになります。で、まあ発言量まあ、おそらくまあ、シグナル値がそれをえっと、うん、一番近いものになると思うんですが、あの発言変動っていうと結局2サンプル間の比較っていうことになるわけですね。で、そうすると発言量の場合にはサンプルによって一義的に決まるんですが。 発言変動と見た時例えば先ほどのサンプルで言うと健常人と乳がんのサンプルを比べるのか侵襲性と非侵襲性で比べるかによって当然変動の比率あの数値って変わってきますよねだからあの発言変動で何かを見ようとする時に何人に対して動いているものを取るのかというそこが実は結構大事なんですね。で 適切な比較対象を設定するということは自分が何を見たいかということによって変わってくるわけじゃないですか。だだから、そこはよくく考えてて、えっと、設定してくださいであともう一つ実はここで注意点なんですけどここに書きましたようにじゃあシグナルが大きいものが機能として重要なのか発言変動が大きいものがあの生物学的機能として重要なのかって実はそうでもないんですよね。 でそこはもう皆さんご存知だと思いますが結構このポイントって忘れがちなのであの自分で解析するときにその発言の代償発言変動の代償がその機能の代償ではないということはちょっと心に留めておいてくださいはいでここはお作法の話なんですけど、まあ、ご存知の方も多いと思いますが変動値は対数値で扱うというのが基本ですこれなぜかっていうと これあの、2倍に発言上昇したものと2分の1に発言低下したものっていうのはこれ同じ距離で扱わないといけないんですね要するにクラスタリングって統計学的な計算っていうふうに最初述べたんですけど要するに計算するときに2倍になったものと2分の1になったものの距離が違うと要するにサンプルと対象をひっくり返すと結果が変わっちゃうことになるわけですよ。 でそうならないようにするためには対数値で扱うというのがこれを作法になります。はい次です。で、えー、とこれ、あの発言変動ああの、変動遺伝子の取り方として、おそらく最も代表的なものだと思います。それは、あの変動倍率とピーチですね、ピーチによってあの変動遺伝子を取ってくる方法になります。ボルケードプロットという呼び方もあります。 であの今日の資料の最後の方にえっと載せてます GO2R っていうその NCBI の解析ツールがあるんですがそこで採用している方法はこの方法になります。であのこれはおそらく論文を読んでても一番よく使われている方法じゃないかなと思います。変動バイスなんぼでピーチが 0.05 以下でみたいなのっていうのは皆さんよく目にすると思うんですが。 それって要するに統計学的な手法で取っているわけですよね。ということはどういうことかっていうとあともう一つは軍監査が優位かどうか判定しているわけですからそのそれぞれの群にあの統計学的な評価ができるだけの十分な数のデータがなければいけません。 これちょっとと難しいと思い思ませんか要するにあの例えば自分が細胞株の実験するときに20連なんてしませんよね。せいぜい3連か4連ぐらいじゃないですか。でも統計学の本読んでください。n イコール3で統計学、統計学的に優位だって言えますかっていう話になります。だからそういった意味で確かにこの方法悪いとは言いませんけど、ただ、 実際に使っているのは統計学的な手法ではあるんですけど統計学的に本当に意味のあるところでこの手法が取られているわけではないということはちょっと注意が必要です。じゃあどうしたらいいかということをちょっとこれから考えていきたいと思います。でその前にえっと軍代表地のあのについて考えたいと思います。で一般的にはその軍代表地としては あの平均値を使ううケースが多いと思うんですねで先ほどのボルケーのプロットなんかの考え方もあの当然、えっと、平均値を扱います。なぜかっていったら2軍間のばらつき2軍間の差が軍内でのばらつきより大きいということを言わなければいけないので平均値での比較が基本となります。でもこの平均値っていうのはちょっと注意しなければいけなくて外れ値があるとこれに結構引っ張られるんですね。 具体的にどういうケースかっていうと疾患サンプルを健常人サンプルと比べるとき健常人サンプルがもしばらつきの多い大きなデータだったらこの平均値がちょっとおかしなことになっちゃいますそういった意味でそれを回避する方法としては目アンチを使うことですねだから例えば健常人の目アンチを使うと外れ値の影響を受けにくくなるのでこれを基準に 個別サンプルごとにこのメジアン値に対してどのくらい変動したかっていうことを見ていけば結構ばらつきの大きな臨床サンプルなんかに対しても結構ロバストな解析ができるようになります。これ基本です。でなかなかこういった解析をしているケースって論文で言うとあまりはないんですけど実は臨床サンプルをはじめとしていろんなサンプルを解析していくと実はこういうところであの選択肢が こういう選択肢を取れるかどうかで実はかなり解析結果が変わってくるというのを経験しています。あともう一つ、えっと、信頼できる発言変動を考える時にどこの値が信頼できればその発言変動が信頼できるかということですね。で例えばその発言上昇遺伝子を取る。 発言が上がった時のレベルの発言がこれ絶対大丈夫だよねっていうのは必要ですね。でもこういうケースで発言が上がる前の段階っていうのは別にこれゼロでもいいわけじゃないですか。だからそうすると発言上昇遺伝子っていうのは上昇した後のデータが信頼できるかどうかっていうのを見てくれればいいです。で、反対に発言低下した遺伝子っていうのはどうかっていうと低下する前にその 信頼できるデータであればよくて、低下した後別にこれゼロでもいいわけですよ。で、これ、何が言いたいかっていうと、こういうふうに考えてみると、例えばクオリティコントロールで信頼できないデータを除くとき、要するに発現上昇遺伝子を選抜するときと、発現低下し遺伝子を選抜するときと、別系統で取ってこなきゃいけないということですね。だから、発現上昇遺伝子を取るときには、こっちでクオリティコントロールをする。 発現低下遺伝子を取るときにはあの対象群の方であのクオリティコントロールをするということになります。で、えーとまあ、こういったことが、まあ、注意点で挙げられるかと思います。で、実際にこのように取って、あのこのような考え方で発現変動遺伝子を取ってきた、あの取ってきたものをあのスキャッタードプロットで色分けしたのはこういう感じになりますね。 これが例えば対象群でこちらがサンプル群だとしたときにこの青いところが発現低下遺伝子でここが発言赤いところが発言上昇遺伝子 で, でここの緑で囲んだ部分は信頼性がないデータだから捨てるということですはい で, でこういった方法で考えますとあの先ほどあのこのいった方法で発言変動遺伝子を取ってくるとあの 先ほどボルケーノプレットで示した問題点ですねサンプル数が十分でないものあるいは質的にの揃わない臨床サンプルのようなデータに関してはこの方法っていうのは非常にメリットがありますでじゃあ先ほどのボルケーノプロットの方法で取るとどういうことが起きるかっていうことを同じデータで見てますでそうしますと実はここって取っちゃいけないデータだよねっていったところでも結構 上昇遺伝子低下遺伝伝子子低下がが取られててしままっていることがわかりますで実際に論文を読んでいるとあのこういう過ちを犯して結果結論として、えっと、ミスリードしちゃっているものも結構多いということをあの知っていますだからあの実際に自分がデータ解析をするときにはこういった過ちをあのできるだけ起こさないように注意しなければいけないかなと思っています、はい、でそれで 先ほどの方法を考えたときに、じゃあ、信頼できるデータ区間ってどこなのってことを考えていく必要があります。でそのときに、検出限界っていうことが、実は、実はキーポイントになります。で検出限界って何かっていうと、測定技術に依存しますね。でこれはあの 公共レポジトリのデータの中で一番多い、人、まあ、チップ、人チップって皆さん言ってるやつですね、3プライム IVT という手法で、えっと、ラベリングする人チップのデータなんですが、ただ、このデータっていうのは、ちょっと注意が必要です。でこれ、たくさん使われてるだけあ る,、まあ、あるっていうこともあるんですけど、これ実はあの数値化方法がいろいろ何パターンもあってで、その数値化方法によって実は違っちゃうんですね、数値が。 でここでは代表的なマス5という数値化と RMA という数値化を比較しました。これ全く同じサンプルなんですけどこれ2連で行った実験のスキャットアウトプラットを取ってるんですけどこの結果とこの結果全然違いますよね。で一見このデータを比較するとじゃあ RMA の方が再現性良くていいねって思うかもしれません。でも結果は違います逆です。どういうういいことかとか RMA っていうのはデータセット間の中で数値分布を正規化してからあの数値化しちゃうので実はその実験間の誤差みたいなところ本当は触れてなきゃいけないところが圧縮されちゃって触れてないように見えてるんですねだからそうするとこういう形になっちゃうすあともう一つ大事なことはその 信頼区間っていうのを、まあ、例えばマス5の場合にはフラグとか情報で出してくれるんですけど RMA ではそういうことができません。でそういった意味で、えっと、実は個人的にはマス5であの数値化したデータの方が扱いやすいなとは思っています。ただアヒメトリックスのデータを取ってきますと両方が混在している場合がありますの で, で混在してるんだけど比較したいという時には自分で数値化からやり直さなきゃいけません。 でそこだけちょっと覚えておいてください。で、えっ、ー、と、この 3'IBT のチップの場合には、だいたいダイナミックレンジは10の3兆くらい取れます。で、えっ、ー、と、まあ、信頼 で, できるデータ区間の遺伝子としては、だ い, たい2万5万五千プローブ、1万2千遺伝子ぐらいになります。はい、次です。で、次はこれ、あの、先ほどのアレイから後に出てきた、その ST アレイ、GST アレイっていうもの。 で実はこれ変な分布します、うん同じあの。同じように2連のデータをちょっとプラットしてるんですけどあの変なプロットですで。実はこれって先ほどの RMA もそうだったんですけどもっとひどいことにこの、えっと、s t r n の場合にはランダムプライマーでラベリングをしてるんで非常にバックグラウンドが高いんですよね。でそれを RMA で、えっと、あの RMA みたいな方法であの数値化しちゃってるんで実はあの この辺のシグナルが訳分かんなくなっていますで。そういった意味で、まあ、シグナル分布も不自然なんですが、えっと、どこまでが信頼できる区間なのかということが非常に分かりづらくなっています。で、えっと、ダイナミックレンジは あ, のあまり変わらないんですけど実際にこのデータの場合にはその 信頼できる遺伝子として取れるものは、えっと、3'IVT のンチップよりちょっと少なくなっています、はいで。これはちょっとその辺の説明なんですけど、これ話し出すと長いんで飛ばします。はい、で、えっと、次にアジレントのマイクロアレです。あの数的にはアヒメトリックスよりは少ないんですけど、これあの実はあのハイブリが非常に高温で当てるということと、 えっと、データの取り込みが20ビットでやってるっていうことでダイナミックレンジが広くてバックグラウンドが低いっていう特徴があります。で、えっと、このデータとしてはあのダイナミックレンジは10の4乗ぐらいまでは取れます。十分取れます。で、えっと、検出できる遺伝子は3万4千プローブ1万6千遺伝子ぐらい。まあ、たかが2 3000遺伝子じゃないかと思われるかもしれませんけど実はここのその2 3000遺伝子のところに 転写因子やシグナル関連分子が結構多いんで、メカニズム解析するときには、このデータっていうのは非常に、えっと、力強いデータになります。で、次はこれ、イルミナのビーズチップですね。で、これ、あの、結構トリッキーな方法は使ってるんですが、まあ、結論だけ言います。あの、アフィメトリックスの3プライリープライム IVT より若干ダイナミックレンジ狭いです。で、 あの検出できている遺伝子もだいたい1万1000遺伝子ぐらいで、3'IVT よりちょっと低いです。で先ほどちょっとあの検出感度の話をしたときに20ビットっていう話をしたんですが、えっと、イルミナにしてもアヒメトリックスにしても16ビットで取ってます。どういうことかっていうと、16ビットって10の4乗階調しか取れないんで、要するにそれ以上のえっとダイナミックレンジは理論的に取れないという。 一方、20ビットで取っているアジレントの方は、理論解消10度の6乗取れてますので、ダイナミックレンジがより広く取れているということになります。はい。で、次に、最近増えているその RNSX のデータの信頼区間を、について説明します。で、えっと、RNSX のデータの場合には、あのリードカウントを、えっと、だいたいあの、相関、あの、えっと、ミリオンカウントに、えっと、正規、あの、 ノーマライズして、でさらに遺伝子調で正規化してあの、遺伝子発現データってしてるケースが多いんですけど、実は、どこまで信頼できるデータかっていうと、考えたときに、最初の一番最初に読んでるリードカウントでしか判断できないんですよ。だから、r n ックのデータを取ってくるときにもし、そのリードカウントのデータが取れないと、ちょっとどこのデータまで信用できるかってことが、ちょっと分かりづらくなります。 でどういうことかっていうと極端な話をすると同じリードカウント1でも遺伝子の長さが5倍になればあの発現量は5分の1になるって話ですよね。それダメでしょっていう話ですよね。だからそういった意味でそのこのデータに関してはちょっと注意しなければいけません。で一般的になんですけど r n a セックのダイナミックレンジどのくらいかっていうとあのまあ大体。 数千万リードを取らないと、総リードで数千万リードを取らないと、1万遺伝子ぐらいの信頼できるデータ区間は取れません。でだから、アヒメトリックスのジーンチップぐらいの、えっと、ダイナミックレンジを取ろうとすると、大体いい総リード数としては2000から5000万リード。アジレントのマイクロアレンぐらい取ろうとすると、大体いい1億リードぐらい取らなければ、そのダイナミックレンジが取れないというふうに言われています。ただし、このリード数、実はこれ、シングルリードで。 そうあの言ってますので、今、ペ ア, アドリードで取ってるあの皆さん多いと思うので、そうすると、この倍取らなきゃいけないということなですね。ですから、もし皆さん実験するときに r n ックやられるんであれば、あんまりケチらないほうがいいと思います。あのやっぱりちょっと、ここってコストの問題とあの関係してくるところなんですけど、リード数をケチると、結局、読める遺伝子が少なくなってしまうということ。 でそこで先ほど紹介した DE2 にクオリティコントロールのデータがあるということになったので、その、えっと、クオリティコントロールの結果をちょっと調べてきました。でちょっとびっくりしたんですけど、その150万ぐらいのデータが今登録されているということなんですが、そのうち QC でパスしたのは2割ぐらいしかありませんでした。で実は半分ぐらいのデータは QC で落っこってます。だめですよって。 これ信頼できまませんよって言ってますで。その理由の多くはマップリードの不足です。要するに何かというと総リード数の不足なんですね。ですから、まあ、公共リポジトリのデータ今最近 NGS のデータがだんだん増えてはきてるんですけど実はこういうあのリード数がちょっと足りなくてあまりその発言の低い遺伝子の情報がちゃんと取れてないよっていうデータが多いっていうところはちょっと注意してください。 ですから、の RNA の, あの NGS のデータ、パブリックデータから取ってきて解析するときには、ぜひあのこの DE2 の QC の、えっと、結果もちょっと見るようにしてください。で検出感度の話、さっきからずっと言ってたんですけどあの、じゃあどのくらいのところまで見れればいいかということなんですけど、これ実はアジレントの資料なんで、ちょっともアジレント割合向けに盛られているデータだということをちょっと。 承知の上で見ていただきたいんですけど大体あの上の3ログのデータダイナミックレンジ大体遺伝子の発現のダイナミックレンジって大体10の6乗ぐらいって考えていいと思うんですけどあの上の 3, 3ログぐらいのところが大体代謝や整合性合成関連の遺伝子も多いですあと構造的なものも多いですねでそのもう1個下が読めると転写関連因子が出てきて で、シグナル伝達因子関連になると、もうちょっと少なくなるかなというところなんですね。まあ、もちろん発言量の多いものもあるんで、この辺でそういったものも出てくるんですけど、結局、先ほどから言っているその、例えば r n s c のダイナミックレンジということを考えたときに、自分がどこまで読みたいのかということを考えて、総リード数を考えるときに、このデータはちょっと頭に入れておいてください。であともう一つ。 えっと、遺伝子発現変動を見たときにそれって何を見てるのかってことですね。でここにはまあちょっと簡単にそのシグナル伝達 の, あの、まあ、モデルをちょっと簡単に書いたんですけど実は r n s クにしてもマイクロアレにしても見てるのっていうのはこのずっとシグナル伝達が来てで最終的にここで発電変動発現遺伝子発現として起きてるここだけを見てるんですよね。 もちろんここの、えっと、リガンド受状体の結合も見れなければリン酸化カスケードも見れないしこのタンパク合成された後の翻訳後就職も見れないしタンパク質分解も見えてない。だからあの遺伝子発現変動確かに簡単には取れるんですけどそこからいろんな解析をする時に何を注意しなきゃいけないかっていうと実はずっと長い ストーリーで動いている中のここしか見てないんだよということは頭に置かなきゃいけません。で、その上で他をいろいろ想像したり予測したりしながら解析しておく必要があります。で、その一つのま手段はやっぱりネットワーク解析かなと思ってます。だからここの点を置いた情報をまネットワーク解析とかを行っていて、まその上流を予測したりその下流を予測したりっていうことがまあ一つのあの。 まあ、やり方ななのかなと思いますで最後にちょっとあの最近あこれ間違ってますね SS じゃなくて SC ですねあのシングルセル RNA セックっていうのは最近増えてますで、えっと、非常に夢のような技術で、えっと、一度に数千細胞の遺伝子プロファイリングができるって言って僕も非常に期待してたところあるんですが これはあの、えっと、さ今日の資料を提供してもらっているサビオの田辺さんがあと調べてくれたやつなんですけどいくつかそのこのシングルセルのデータを見て彼が見ていったところ大体そのどのデータでもその細胞あたり大体2300個ぐらいしかあの発現変動で信頼できる区間のものがないということをそうなると結構あのプロファイリングという意味では難しいですよね。 だから、それによってどういった機能が変化しているというのを見るにはまだちょっと技術的に到達してないのかなと思います。もちろんたくさんシークエンスを読めばいいのかもしれません。でも数千細胞を数千万リード読んだらいくらあっても足りないですよね。だからそういった意味で現状あの細胞の種類とかポピュレーションを同定する技術としてはいいんですけど遺伝子の機能とかあの 例えば 病, 病気のメカニズムとかって見る上でその細胞の種類とか数によらない部分ですねどういった機能が動いているかってことを見ようとしていくとやっぱり従来の方法でやっていくしかないのかなというのがあの現状かと思います。はい、でちょっとあのまた話は変わります。でやっぱりちょっと実験デザイン、まあ、解析のデザインって言っていいのかもしれません。えっと群分けについてちょっと考えてみたいと思います。人の論文 持ってきて悪口言うのも何なんですけどあのこれあのがん悪液質のマーカーを探索しましたっていう論文です。であの何人だったかなえっと健常人とがん悪液質が出た人と出てなかった人えっとです、ね、えっとえっと健常人が3人と、えっと、悪液質が出てなかった人が6人と、えっと、悪液質が出ていた人12人の、えっと、解析をしました。 でそれで、悪液質に関係している、えっと、遺伝子を非常に厳格な統計学的な手法を使って調べたところこの2つの遺伝子が、えっと、マーカーとして上がってきましたっていってこのグラフが載ってましたで皆さんこのグラフ見て違和感は覚えませんかこれ横軸がウェートロスで縦軸がその遺伝子の発現で確かに正相関しましたって線引っ張ってるんですけどこれほとんど変わらないですよね ね、変ですよね。で優さ差もついて確かにあのこういうグラフも出てていいんだけどで実際にこの群でえっと選んできた83遺伝子をえっと使ってクラスタリングするとあの悪液質が出た人と出なかった人がきれいに分かれましたよっていうフィギュアも出てるんですけどやっぱ違和感あったんですよで。それでサプリメンタリーデータ見たらそのえっと18人の患者さんの えっと、体重減少が実際に数字が出てたんでそれをエクセルでちょっとグラフ書いてみましたこうでしたどう思いますでこの人たちが悪液質なしこの人たちが悪液質ありなんですよでこれ連続値なんですよねで連続値でこういうふうにパラメータがある場合ここを境にその群を決めてでしかも統計学的な手法で 有意差がつくかかかどうううでででで選んんききたものを信用できますす実はこういいう論文結構多いんですよだから僕はその論文を読んだだけじゃダメじゃないかなと思っててやっぱりデータを見てもらいたいっていうふうに考えてるのはそういうところにあります。はい、でじゃあちょっと群分け難しいですよねっていう話になったんですけどちょっともうちょっと深く考えてみたいと思います。で これちょっとあのいろいろあちこちから集めてきたんですけど、えっと、5つの乳がんのデータセットを1つのデータセットとして作り直したものです、えっと、全部で514サンプル、えっと、健常人も含めて、えっと、健常人が、えっと、何個だ乳がんが491だから20いくつか多分健常人のサンプルあるんですけどこれちょっと見てぱっと思ってわかると思うんですけどいろんなところから実は取られてるんですよね で健常サンプルっても、実は取った場所が違って、それは本当に健常って一つにくくっちゃっていいのっていう、そういうことあります。で、あと、健常人って言ったときに、じゃあ、もしその人風邪ひいてて、健常人でいいのってこと、思いませんだから、そういうところが多分群分けの難しいところなのかなと思います。じゃあ、どれだけ、その、例えば、じゃあ乳がんが多様なのかってことをちょっと示しておきますね。これ 縦のカラムに、えっと、これ病理像ですね。で、横のカラムに、えっと、これ免疫染色の結果。で、こうやって見ていくと、免疫染色の結果って結構病理像って全然相関しないんですよ。で同じようにこれ病理像とこれステージで見てもそうですし、まあ、えっと、これクラスっていうのは文化度を示す指標なんですけど、文化度と病理像を見ても全然 ばらつきますということで結構乳がんってひとくりで言うのは簡単なんですけど実は一人一人の患者さんで、まあ、病理ゾーンも違うしステージも違うしクラスも違うし免疫染色の結果も違うってことで実はものすごい多様な集団なんですよね。それをどうやって扱うかってことは実は結構こういう情報を解析していくと難しい考えなきゃいけないところだ。でそれ以外に 例えば、最初部位が違ってたり、例えば年齢が違ってたり、性別って書きましたけど、実は僕見てたデータの中に、男性の乳がんサンプル3つありました、これまで見てきた中で。男性でも乳がんになるんですねで。そういったことも考えると、実は結構、この群分けっていうことは奥が深いです。何を見たいか、で何を基準に群を分けるかってことは、実はものすごい重要な問題。 じゃあ何も解析できないんじゃないかっていうと実はそうでもありません。多様性があるからこそできる解析っていうのもあります。実はこれ、あの先ほどのサンプルでその、えっと、エストロジェンレセプターとプロゲストレオンレセプターの、えっと、シグナル値をスキャッターとプロットしただけのものなんですけど、これ、清掃感見られますよね。で、ネットワーク解析でこのエストロジェンレセプターとプロゲストレオンレセプターのネットワーク解析すると結構クロストークしてるんですよ。 だから、そういった意味で、この清掃感というのは何か意味がありそうな気がします。で、例えば、あの、もう一つの r 2ですね。ARV-B2 と、えっ、ー、と、これ ESR で見てるんですけど、全然相関見られません。で、実際ネットワーク解析してもクロストークはありません。で、ちょっと面白い結果を見せます。で、ARV-B2 のファミリーの中に ARV-B4 っていう遺伝子があります。で、この ARV-B4 の発現レベルと、 エストレジェンレセプターあるいはプロゲーステロンレセプターの発言をプロットすると実は正相関してるんですね。あれと思いましたね。じゃあ、まあ、当然ですけど r b 4 h e r 2とあの r b 4は相関見えられます。でこういったようなことっていうのは実は論文書いてなかったんですよね。でもこういった解析っていうのはデータを見て得られることなんです。 で, あので、しかも多様性があるから見られることなんですよね。であともう一つ、データがたくさんあるから見れること。これ、例えば10サンプルぐらいしかなかったら、こういう傾向って見られないと思います。でそういった意味で、たくさんデータを集めてきて、見るっていうことのポイントが、ここに一つ出てくるかと思います。で、ちなみにア AVB4、これで FEX で、で f e x で見てみると、これ、あの神経組織でよく発現していてて、 あのまあ神経分化とか増殖に関係するってことが言われてます。であとあのこれ の, あの多形っていうのが統合失調症とか双極性障害のリスク因子になってます。で調べてったら実は乳がんの変異にも落ちますよっていう論 文, 文がありました。で先ほどこれあの先ほどの話は発言の話なんであの変異とは直接は関係ないんですけど 乳がんの機能的な役割として、この ARVB4、えっと、本来は神経で発現しているようなその、えっとまあ、レセプターがあの、まあ、何らかの働きをしている可能性があるということで、あのまあ、ちょっと面白いなと思った次第です。はい、で、REFDX の使い方もまあ紹介されています。でそれであの先ほどお示しした2つ目のメッセージ。 で統計学とっても重要なんだけど、統計学だけで生物学は理解できませんってことを、まあ、メッセージとしてお伝えしたいと思います。だから、やっぱり生物学大事だなと思ってしたいです。はい、で、ここからは NCBI の、えっと、g o から遺伝子発現データを取ってくるっていうところで資料をまとめてたんですけど、これマニュアルみたいなものなんで飛ばします。皆さんご自分で やられるときに、ちょっとここの資料を見てください。大体書いてあるとおりにやっとけば、あのなんとなく で, あのできると思います。で、一つだけ、取ってくるのはこの GSE というやつです。実験セットになりますので、これを取ってくると、ま, あ、まとまったあのデータが取れてくるんで、まあ、これを探しに行ってくださ い,、はい。で、この辺もその続きですね。で、これ、あの先ほど紹介した GSE7032 っていうページに行くと、どういう情報が書かれてるかっていうことが、えっと、こういう感じで出てきます。で、この中で、えっと、皆さんが Excel で解析をするときに、えっと、取ってこなければいけないデータ。で、それは、まず最初は、どのプラットフォームで、どういうマイクロアレイで使ったかっていうようなことですね。このアノテーションっていうのは、ここにしかないので、これはまず取ってきてください。で、あともう一つは、ここにあるシリーズマトリックス。 ここに発言データがマトリックス形式で書いてあるの で, で、これを取ってくればこのままエクセルで読み込めます。であと先ほどあのアヒュメトリックスの話をしたときに自分で数値化し直さなければいけないようなケースがありますという話をしたんですけど、その場合にはここにサプリメンタリーデータというところに生データがあるででそので、そういうことをする場合にはこの3番の生データ、えっと サプリメンタリーファイルを取ってきてくるようにしてください。<笑>で、じゃあその Excel で解析するシリーズマトリックスファイルっていうのはどういう形式をしているか、ちょっと大雑把に書きました。で、えっと、一番上に、えっと、実験セット GSE の情報があります。で、これ一列で書かれてますね。で、あとデータのところとサンプル情報のところは、そのサンプルの数だけ列が分かれています。で、それで、 ここの部分、青い部分にサンプルの情報、どういうサンプルなのか、どういった条件で RNA を取ってきて、どういった条件で、えっと、ラベリングをして、どういった条件でマイクロアレイかけたとかっていうことが大体ここに書いてあります。で、最終的に論文で使った正規化データっていうのが数値としてここに入っています。で、ここ途中までしかないんですけど、ここ非常に長いイルなんですね。でも今大丈夫です。皆さんの Excel で読み込むことができます。 だからこういったデータを取ってくればあの、まあ皆さん普通に Excel で解析できるということをまず知ってください。で、これはもう1個取ってこなきゃいけないといった GPL の情報ですね。あ、先ほどのここの、えっと、シリーズマトリックスのデータ、ここ、プローブ ID しかないんですよ。だから、これ見てもどの遺伝子かって分からないんですけど、GPL の情報を取ってきますと、それぞれのプローブ ID がどういった遺伝子なのか、あと、ここでは親切に どういったジーンオントロジーがついているか、例えばどういった機能を持っているかということがここに書かれています。だから、この情報を取ってくると、いろんな機能解析ができますよということがもう一つポイントになりますで。それで、あとサプリメンタリーデータリーに関してちょっと簡単に述べますで。アヒメトリックスであればセルファイルで、アジレントとかだったらフィーチャーエクストラクションで取ってきたテキストファイルがここに入っています。でただで えっと、アジレントとかイルミナのデータの場合にはテキストファイルなのでそのままエクセルで読めるんですけどアヒメトリックスの場合にはちょっと特殊なファイルをしてましてこれ数値化という処理が必要ですで。じゃあそんなのできないんじゃないかって思うかもしれないんですけどそれはこの今えっと なんだっけサーモフィッシャーにこれアフィメトリクスが事業移管されたのでサーモフィッシャーのサイトに行くとこのタックソフトウェアっていうのがありますのでこれをあのタダで取ってこれますのでこれ取ってくるとあの自分で数値化ができますこれサーモフィッシャーのサイトですねここのサイトに行ってくれれば、えー、と簡単に取れます自分のコンピューターで数値化できるようになりますのであの興味あればぜひやってくださいです、ね、でこれからちょっとエクセルのチップ数に入りたいんですけど えー、と大きな、えー、とデータを扱うときに、ちょっとしたあの、まあ、大事なポイントなのかもしれないんですけど、あの設定をちょっと変えておいた方が便利だなと思っているところがあります。で、一つは、あのデフォルトだとセル内、セルを直接編集するってなっちゃってるんですね。でえー、とこれ実はあの こういったあれかあのデータを解析するときにちょっと邪魔になるんですね。何かっていうと、セルの直接編集っていうところにあのオンになってると、ここをなんかいじり出すと、なんかセルの周りになんか入力画面がバーッと広がってきて、であの例えばど っ, かさんどっかのセルを参照するっていうときに、実はクリックでやりたいんですよ。でもクリックでやりたいんだけど、そのウィンドウが邪魔しちゃって、 で隣のセルククリッでできなくなくんですよだからあのセルの直接選択はこれがあの外していくことを、えっと、お勧めします。あとはまあ大したことではないんですけどこのパーセンテージの自動能力入力とかオートコンプリートっていうのはこれあの間違え入力しないようにっていうことですね。オートコンプリートが、えっと、入ってると結構その関数の、えっと 関数を入力するときに勝手に前に入力したやつが入っちゃってあの自分が入れたい関数じゃない関数が入っちゃったりすることがあるんでこれもえっとチェックを外しておいた方がいいと思います。あとちょっと後でお見せしますけどもしあのあの使ったらあの参照元と参照先のトレースっていうのをクイックアクセスバーに入れておくと 実際に入力したあの関数がちゃんと正しい場所を参照しているのかどうかって簡単にチェックできるんで、まあ、そういうのもちょっとあの設定変えておくと便利かもしれません。あと、あの実際に僕がよく使っているその関数、ちょっとここに書いておきましたけど、まあ、ここは後で、あ、これ知ってる、これ知らない、知らないのがあったら、ちょっとどんな関数か見てみたらいいかなと思います。はい、でちょっとここから Excel の操作を入りたいんですけど、 ちょっと簡単に、じゃあどういうファイルをゴールとして作るかっていうのをまず最初に見せたいと思います。で、これ、ちょっと順番逆になってるんですけど、デモデータに使った2番のやつですね。これ共有ファイルに置いてますんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、どういう形にエクセルファイルでまとめたかっていうと、えっ、ー、とですね、シリーズマトリックスの数値部分がありますよとい っ, った部分が、ここの赤い部分になります。 シリーズマトリックスから取ってくる部分は、ここのデータと、あとそのプローブの ID の部分ですね。で、実はこのプローブ ID、これ、同じやつがあちこち出てくるんですけど、ここのピンクのところに入れておきました。で、えっと、そのプローブがどんな遺伝子なのか、どういう機能を持っているのかっていうのは、この GPL シートにありますよっていうことを言ってたので、でそれを LOOKUP という関数を使って、えっと、参照してきます。 そんなのコッペしてくれりゃいいじゃんって思うかもしれないですけど、実はこの GPL の順番通りにこの数値が並んでいるとは限りません。違うケース、非常にたくさんあります。だから、コッペしちゃうと多分順番入れ替わったりします。だから、えっと、ルックアップっていうのは、キーにしたセルをと同じものを、情報を取ってくるという関数なので、それを使うと間違いなく対応をつけながら取ってくることができます。そこ一つポイントになりますね。 あと、ここに数値データがあるんですけど、そこに、じゃあ、ここのサンプルの数値がどういうふうな分布をしているのかの一応計算させておきます。実はこれ、先ほど言った、信頼、データの信頼区間っていうのを判断するときに非常に重要になるところで、あの、多分忘れちゃったかもしれないんですけど、あの、例えば、あの、アヒメトリックスの3プライム IVT のンチップだったら、だいあの、 いくつだったかな、2万5000プローブぐらいが信用できますよみたいな話を言ってましたよね。そしたら要するに上から2万5000個分ぐらいまでは信用できるけどそこから下は信用できませんよっていう話じゃないですか。でそうするとあのデータ信頼区間のところで例えば発言変動が上がったもの下がったもの高い方のシグナルをちゃんと吸収しましょうよねっていう話をした時にじゃあ カットオフ値シグナルのカットオフ値いくつにしたらいいですかっていうのは実はここの数字分布の表から取ってきます。つまり例えばプラットフォームが、えっとまあ、アヒメトリックスでそれでだい、えっと、2万5万五千プローブぐらいが信用できて全部で5万5千プローブ乗っかってるわけだからそうすると 50% タイルの数字以上のえっと シグナルだったら信用できるかなと思ったらそこのシグナル値が何本ぐらいなのっていうのを見るとそのクオリティコントロールをする時のカットオフ値が決められます。はい、であとここの青い部分がえっと変動遺伝子を取ってくるところの条件でこの場合にはあの、えっと、ボルケーのプレットでやってるのと同じようなやり方ですね。だから平均値と、えっと t テスト p バリューの p 値を使って取ってくるような形に設計しています。あと、ここの上の部分はちょっと同じ色で書いちゃったんですけど、実際にここで計算した数値を詳細フィルターっていう機能を使って選んできてやります。で、じゃあ、こういった Excel ファイルをどうやって作るかっていうのをちょっと実際にデモしながらお見せしたいと思います。 結構面倒くさいんじゃねえかなって思われる方いらっしゃるかもしれないけど意外にこれ簡単なんですよはいコツだけね覚えておく、えー、とさっきのパープにあったのの形にちょっと分かるように小さくしてきますねこんな感じになってますね、うん、ちょっと小さくしすぎちゃったはいでそれでもともとそのシリーズマトリックスから取ってきたデータがここの部分になります で今ちょっとここ空欄になってますね。空欄になっているところをどうやって埋めてきますかっていうところをちょっとお見せしてきます。はい。見えますかね。はい、でそれで、ここ1個だけちょっと実はセル入れておきました。カチッてするとここに出てきます。Vlookup のなんちゃらかんちゃらって書いてきます。要するに、ここカチッとするとちょっと今ここ色変わったんですけど、 ここがキーになってます要するにこのプローブのところでこれ今 GPL81 っていうのはここに GPL81 の情報を今別のシートで入れてますのでそこの A の20からえっと P の12508っていうのがあのそのプローブ情報の全体のところなんですねでそこを参照してで C の40ってここ書いてあります C の40って実はここなんですね こ, こ11 この11って何かっていうと、ちょっとお見せしますね。えっと、これ GPL のファイルなんですけど、ここに同じようにプローブ ID があって、ここから数えて1234567891011っていうのが人シンボルです。人シンボル。ここから数えて11番目のセルを取ってきますよっていうのが、あのここに書かれてる、えっと、式の意味になります。ちょっと大きく書いてますね、ここ。はい。 ルックアップのここのこういう式が入ってます、はい式で、えっ、ー、と、で、実はここ本当は、エクセルのマニュアル本とか見ると、ここ数字、具体的な11って書いてあるんですよ。でも11って書いてあったら、じゃ隣のセル作るときにはここ12って書けないていけないし、ここの隣のときには13とか14とか書いていかなきゃいけないですよねで。めんどくさいんで、ここをもう参照値にしちゃいます。参照値。だから、実際には、えっ、ー、と、ここって、 ね、どこのデータを見ているかっていう と, とういい、ここにちょっと、ここのセルをクリックしといて、さっき便利だよって言ったやつがこれですね。参照元のトレースってことをカチッとすると、ここちょっと、他のシートはちょっと変なマークになっちゃうんですけど、ね。 ここのセルとここのセルを取ってますよっていう、参照してますよっていうのが、こうやって簡単にわかります。はい。で、こういうのがちょっと使えると、確認しながらできるので便利ですよって話ですね。で、それで、ここに1個字入れました。で、ここにドルマークがついてます。ドルマーク、皆さんご存知のように、コピペしたときに、その位置をずらさない。だから、英語の方についてれば、えっと、列を動かさない。数字の方にドルがついてれば、 行を動かさないというワークになります。で、これをうまく使いましょう。で、そうすると、今、こういう形で入っていると、えっと、どういうことができるかというと、1個セル入れて、で、ここビーって引っ張って、ほら、出てきましたよね。あと、ここを選んで、ここカチカチって、カチカチってすると、もう全部出来上がりました。これどうしまーいです。簡単ですよね。だから、 ここの式をうまくドルを使って使ってあげるというのが一つポイントになります。でただこれ式残してるとあと重たくなっちゃうんでちょっとここ一回値に変えますね。この状態でコピーして値をペーストっていうふうにしておきますねで。そうすればもう今ここ式なくなっちゃったんであの軽くなります。はい、でそれであともう一個これおまじない。Vlookup の関数の後ろに and でこれあちょっと。 出てなないですね。狭くっっちゃった、えっと、ダブルコーテーション2つ何かアンドっていうのはこれ文字列っなのが関数でで、えっと、実は VLOOKUP してきた情報の後ろによく分かんないけど何もないよっていう数字あの文字列を入れときましょうっていうおまじないですでこれすると何が起きるかっていうと実は VLOOKUP っていうのはこのキーを探していくんですけど ここの、例えばここだったら1 0 0 0ロ1のィ t ってやつがその GPL81 のシートにあるかどうかって探していくんですけど、もしそれなかったらどういうことが起きるかっていうと、なんか NA っていうのが出てきたんですよねで。鬱陶しいじゃないですか。かっこ悪いから、それを消すためにもしこれがなかったときにそこが空欄になるようにしてます。要するに空欄を文字列としてつないで入れとけば、あの、 ここ一番下のところがそうなんですけど。こういうふうにちゃんと空欄は空欄として表記されます。はい、これであの遺伝子情報は取れました。はい、次です。ここはい、ここ数値分布のところ、これも実は結構あの入れていくと大変だなと思うかもしれないんですけど、これここの列のデータを見るんですよね。だから、そうするとここ関数は実はどんどん変わっていくんですけど。 ここの参照してる先のここの列の部分っていうのは変わらないんですよ。だから、じゃあ何をしたらいいか、ちょっとここ、えっと、簡単にですけど、やると、最初にね、ここの、こカウント A のなんちゃらかんちゃらっていう、ここの部分も、じゃあ実際に入れてみましょうかね。はい、ここ、カッコの頭まで入れた後、ここをちょっとクリックしてやって、 であそう。で、コントロールとシフトを押して、下の矢印をします。で、そうすると、一番下まで行って、ここまで選べます。で、この段階で、F4 キーを、あ、いいですね。はい。F4 のキーを2回押すと、えっと、行が固定されます。で、それで、カッコ閉じっていうふうにやってやると、この式が入りますので、これを、 だーっと引っ張ってやると、実はこれカウントの数字が全部入るから、全部同じ数が入ってきますね。でそしたら、ここのセルだけ選んであげて、ここの部分にカウントっていうのを選んで、でここマックスって書いてある。マックス。っ, って。マックスって入れてあげます。で、そうすると、 あのマックスの値があります。ちょっとこれ、小数点出しておいてあげたいんで、ちょっとこうやって。で、今度はこれをダーってやると、これ全部マックスの値には変わります、はい。で、この後、じゃパーセンタイルの値はどうしたいかって言ったら、やっぱりここのマックスの部分を今度、パーセンタイルに変えてあげて、パーセンタイルの場合には引数が必要なので、引数を今度、ここの 95% っていうところを入れます。ここをクリックしますね。 でそして、さっき言ったように F4 キーを今度は3回押します。で、そうすると、えっと、列が固定されるんで、えっと、OK です。で、そうすると、今、ここで参照してるのはどこかなって、ここでちょっとチェックすると、下をちゃんと参照してて95、95% 参照してますねってことが分かるから、ここを、ダーっと下まで 5% のとこまで引っ張っていってあげれば、もうすぐパッと出てきますね。 でこうやって作ったのがこの列ですね。で、であと、ここは、まあ、っと簡単ですね。こうやって横に引っ張っていってあげて、ここまで持ってくれば、バッとすぐ計算でここもやっぱり値として置いといてあげましょう。えっとうん、ここの範囲をコピーして、えっと、値に戻しておきます。 一応あの、敷地とかを決めるときにちょっと必要なので、これの横の平均値も一応取っておきましょう。ここもカチカチってすればできます。で、これも、えー、と値として変えておきます。はい、で、これで一応、先ほど言ったかなりの部分もできちゃってますね。はい。こ、はい、この部分できました。で、次に、えっ、ー、と、各軍の平均値を。 出しますね、でここも入れてるところは、えっと、アベレージという関数なんですけど参照先はここでパッチッと押すとここの部分を参照してますよっていうのが確認できますねで同じように、えっと、その隣ですねここちょっと小さくしていた方が分かりやすいですね ここのセルはどこを参照してますかというと、隣のここ の, ここの部分を参照してますよということ。同じように、群分けしているところをえっと参照して、それぞれの平均値をえっと出しています。で、それで、ここの 1, と1列目のところの入力が、ちょっと待って、隣のセル。えっと、ここの 4つのセルが入ったら同じようにここを4つ選んで下にガチガチってすればも計算できちゃいましたでここもやっぱり値に変えときましょう、はい、次に、えー、変動遺伝子選抜に使う数値カラムについて説明します、えー、ちょっと画面を小さくします えっ、ー、と、今、群ごとの平均値を入れたカラムがここに作ってあります。で、その横ですね。ここのブロックと、ここのブロックと、えっ、ー、と、さらに、こっち側の方ですね。で、よ こ, ここのブロックと、あと、ここのブロックと、あと、 このブロックとで最後このブロック。えっと、全部で今6つブロックがあります。で、えっと、大きく分けてあのこれ3つに選抜方法があるんですけど、最初の2つのブロックは変動倍率と P 値を使った発言変動抽出に使うブロックになっています。で、最初のブロックはこの実験セットの 未分化状態の褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞のデータを使って選抜するところでその次のブロックが分化状態の白色脂肪細胞と褐色脂肪細胞の発現差を取るところになっています。で3番目と4番目のブロックなんですがこちらは先ほどは変動倍率と P 値だったんですけどこちらの方はシグナル値と変動倍率を使った発現変動抽出をするブロックになります。 で最後の2つのブロックはこれはテキストの条件も含めたその複合条件で発言変動遺伝子を抽出するブロックになっております。それでは順番にちょっと説明していきます。拡大していきましょう。で最初、未分化状態のデータを使って変動倍率と P 値を使った選抜をするときに使うカラムがここの G と H になります。で G のところなんですが、まあ、ここに示してますように、ここですね、えっと、G のところですが、どこを参照しているかというと、先ほど、えっと、群平均値を出したところのアベレージのそれぞれの褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞のアベレージを割り算をして、で2を定とするログ値を取るような形にしております。で次、H のカラムですね。 H のカラムは T テスト P バリューを表示しています。どこを見ているかというと、ここですね。微分化状態の、えっと、褐色脂肪細胞と、未、えっと、分化状態の白色脂肪細胞のデータを見ています。でそれで、えっと、T テストという関数を使っているんですが、 ここでは、えっと、こういう式が入ってます。ここの式ですね。2つのデータセットを取っていて、でそれで、ちょっとここ見えなくなりますね。はい。ちょっと。はい。引数を2つ取ります。えっと、最初の引数は、ビブの設定ですね。両側検定になります。で、2番目の引数なんですが、 検定の種類を指定するところで等分散の2標本ということで2を入れておきます。でまあ、こういった数字が入っているわけですが今度ここのところをこれまでと同じようにここの2つのセルを選んでおいてここをカチカチっとすると下まで数字が入ります。でここも計算が重くならないように式を値に書いておきます。この状態で、 コントロール C でコピーをしてで値で貼り付けておきましょう。はい、で同様に分化状態のところも変動倍率とピーチを入れている式がここにありますのでここをカチカチっとしてここもコピーした後変動倍率数中に変えておきます。 その次のブロックに行きます。こちらはシグナル値と変動倍率で選抜する条件になっています。えー、とここはどういうどこを参照しているかというと、カチッとしていますと、先ほど群平均値を作りました、ここのセルを参照しています。で 隣の L のカラムは同様にえっとここの群の平均値を算出したところセルを参照するようになっています。で M の列これが変動倍率なんですがここに式が書いてありますように隣のセルの割り算をした後、2を底にするような形で6値を取っています。 で、ここも同じように、ここ3つセルを選択しておいて、ここでカチカチってやってあげますと、下までコピーされますので、同じように、ここを、この状態でコピーをして、値に変えておきましょう。はい。で、同じように、分化した状態のデータも、ここ3つセルが入ってますので、ここもカチカチっとして、で、えっ、ー、と、 C でコピーした後、値で貼り付けます。はい、でこれで、えっと、変動遺伝子選抜を、えっと、する準備ができました、はい。このような形ですね。で、このような状態から、えっとまあ、それぞれの変動遺伝子を今度選抜していきます。 でそしてはあの最初に詳細フィルターを使って変動遺伝子を選抜していきますが詳細フィルターについて、えっと、ちょっと説明していきたいと思います、えっと、皆さん例えばあのフィルターをかけた時にここに三角の、まあ、マークが出るんですけどこの状態のフィルターっていうのは皆さんよく使っていると思います、えっと、詳細フィルターっていうのはここのデータのところにある詳細設定っていうところで使うフィルターです で、ここのリスト範囲っていうところが、その、えっと、フィルターをかける全体で、その下にある検索条件範囲っていうところで範囲を指定してあげます。でそれでですね、えっと、ポイントは一つありまして、えっと、詳細設定でフィルタリングをするときに、ここのカラムヘッダーが他のカラムと重複していると困ります。で、ここであえて G とか H とか、 まあ、無機質な記号を使ったのはその理由で例えばそのフォールドチェンジとか t テスト p バリューとかっていうのをヘッダーに持ってきちゃうと他のカラムとかぶってしまう可能性があるので、まあ、それはちょっと一段ずらして分かるようにしておいてカラムのヘッダーとしてはあの他と重複がないようなマークにしておくとまあ間違いが少ないかもしれません。はい、で、えー、と今度リスト範囲を指定しておきます。 今回、ここの、えっと、数値とか情報の入っている全ての領域をリスト範囲としておきたいと思います。ここの一番端っこをカチッとして選択した状態でコントロールシフトに右矢印を押すと一番端っこまで行きます。でそれで、えっと、この状態でコントロールシフトを押したまま下矢印を、えっと、選択すると でここのエリアは何回も使えますのでここのところですね画面の左上のところにウィンドウがありますのでここにデータと入れてリターンをします。でそうすると今指定した領域がデータという名前で定義されますので詳細フィルターをかけていく時にこのデータという領域を指定してあげるとまあ 比較的簡単に間違いなくすすることができます、はい、次は検索条件を入れるところですで。いくつかちょっとここに上がってるんですけど、ここの上の部分ですね、ここのちょっとあの今選択した部分なんですけど、G と H があります。これがここの G と H のカラムになります。で、ここにフィルタリングするときの条件、この場合には1以上、あるいは 0.05 未満というのが入ってるのが見えます。 しかし、ここはこういうふうに見えているんですけど、実は入れているのはこういう情報が入っています、えっと。1以上ではなくて、イコール、ダブルコーテーションで以上という記号を入れ て, やっておいて、文字列関数のを使って、AN32 を参照しています。どこかっていうと、ここを選んで、またちょっと参照元を見てみると、ここですね。 でえっと、ここに変動倍率の式値を数値として入れるようにしてでそれを参照する形で、まあ、こういう表示になるようにしておりますで同じようにエッジのところどうなっているかというとエッジのところもまあ不統合記号に文字列関数で、えっと、AN33 を参照するようにしてます、ね、ここですねここを参照するようにしてこういう形で入れておきますと あの簡単にその式位置をここの数字を変えることによって入力することができますので例えばデビットとかにえっとまあ投げるクエリーを例えば変動倍率を例えば2倍じゃなくて4倍にしたいとか 1.5 倍にしたいとかまあそういうことをえっとしていろんなリストを作ることがあるんですがまあそういう時にこういう作りにしておくと簡単に変動倍率を変えることができます。 それでは実際にこの条件を使って詳細フィルターで発言上昇遺伝子を取ってみましょう。えっと、先ほどお見せしました詳細設定のボタンを押します。もうすでに選択されているリスト範囲があるんですけど、一応念のためここ先ほど指定したデータという名前を入れておきましょう。で検索条件リスト範囲のところをクリックして、でこのボタンを押してあげると、 あの画面で選択できるようになりますので、先ほどお見せした、ちょっと邪魔ですね。えっと、ここ、今すでに赤枠で囲っているヘッダーと条件を入れているところを、えっと、指定してあげます。で、これで戻ってあげて、やると、ここで OK をしてあげます。で、そうすると、 ここののの G と H 条条件件をを見なががらここの条件を満たたすデータが選択されました で,、えー、と で, ここで今ちょっとここの6つカラムあるんですけどこれはあの後で示しますが、えー、と今回選抜した遺伝子がどういうふうな数値分布をしているかっていうのをスキャッタードプロットで色を分けながらグラフ化するようにしてあります。 それをどういうふうにしているかっていうのもちょっとここでお見せしたいと思います。ここに今ちょっとあるのは、えっと、ここの発言値を、えっと、褐色脂肪細胞と白色脂肪細胞の発現値を、えっと、読んでくるような形の参照の式を一応ここに入れておきました。要するに、えっと、ここのカラムを選択して、 コピーして、で、例えばここに、こういうふうにペーストしてあげると、あの、実際には、えっと、ここの数字を読んで、あの、写し取るようになってます。こっちに関しては、ここですね、ここの数字を取るようになってます。なので、えっと、ここの、えっと、カラムを選択して、今選択されたカ ラ, あのカラムに対、行に対して、 えっと、コピーしておいてあげればよくなります。えっと、全部コピーしたいので、えっと、今ちょっと隣のカラムを選択して、コントロールの下矢印を押すと一番下まで来ますので、えっと、これで隣のカラム矢印で選んでいるとる、あと、コントロールとシフトを押して、上矢印を押すと一番上まで来ます。で、それで、えっと、ここを、えっと、ここまでですね、選択しといてやって、 でこれで、えー、とペーストですねペーストしてあげると全部、えー、とここに今選択されている発言上昇プローブのところに、えー、と数値が入るようになりました、はい、で次に今度発言低回電子を示し選びます発言低回電子はここの下のブロックのところに選択条件が入れてあります P 値は一緒ですが発言変動値がマイナス1以下ということになます で、えっと、同じく詳細フィルターを使ってやるんですが、えっと、この時に一、えっと、回コツなんですけどあの詳細フィルターをクリアしてください。あの先ほどのデータの詳細条件のところでそのままあの新しい条件を入れてやってもいいんですけど Excel の場合その操作をすると時間がかかっちゃうので一旦、えっと、フィルターをクリアしてもう一回入れ直した方が実際には早いので、はい、そうしてください。 で、もう一回データを選んでやって、詳細設定を選びます。今、どこも選択してないなのでエラーが出るんですけど、OK してあげて、あのリスト範囲のところ、先ほど指定したデータというのを入れてあげます。それで、検索条件範囲は、ここを選んでおいてあげて、今度は発言低回電子ですね。発言低回電子、さっきのところの下です。G と H のここの部分を選 でそれで戻ってあげて、OK をしてあげると、今度は発言低下遺伝子が選抜されました。で同じように、ここに、えっと、グラフを書くためのカラムを、えっと、まあ、テンプレートを用意してますので、ここを選択されたカラムのところに選びます。えっと、コントロールと下矢印を押して、一回隣のセル矢印で移った後、 コントロールとシフトで一番上まで行って、で今ヘッダーまで選ばれちゃってるので、えっと、シフトを押したまま一回ちょっと下まで行きますね。でここで、えっと、コントロール V でペーストすることができます。でそうすると、えっと、発言低下遺伝子のカラムのところに、ここのシグナル値が入ってきます。で、今度は、えっと、変動遺伝子として、 選択されなかったところに数値を入れようと思います。先ほどと同じように一旦クリアをしてください。フィルターをクリアします。で、この後、まあ、簡易フィルターをかけたいので、えっ、ー、と、ここ全体をもう一回選択してあげて、今度はここ の, あのフィルターのアイコンのところでフィルターをかけてあげましょう。で、そうしますと、 今、ここのカラムで、えっと、選択されている発言上昇遺伝子、発言低下遺伝子で選択されたところには数値が入っていますので、まあこれあの、ここのどちらのカラムでもいいんですけど、まず空白セルを選んであげましょう。すべてをちょっと解除してあげて、一番下に空白セルというのがあるので、空白セルを選びます。 で、今度、発言低下遺伝子の方も、まあ、どちらでもいいんですけど、空白セルだけを選択してあげましょう。つまり、どちらにも数字の入ってない、えっ、ー、と、行っていうのが、えっ、ー、と、非選抜遺伝子になりますので、今度は非選抜遺伝子の数値を読んでくるところを、えっ、ー、と、選択してあげて、ここにペーストしてあげます。えっ、ー、とですね、ここも同じように一番下まで行って、 で、ここを選択しといて、ここにペーストしてあげます。で、そうすると、えっと、ここに数字が入ってきますね。そしたら、もう一回フィルターを解除してあげて。はい、で、今、こういう状態に数字が入ったときで、ただ、これもやっぱり式が入っていると、やっぱ重たくなってしまうので、ちょっとここを値に変えときましょう。 でここを選んで矢印でちょっとここまで持ってってあげてシフト、えっと、コントロールで一番下まで選んでやる と,、えっと選択できますのでコピーした後もう一回値でペーストしておきますそうすると式が消えますので簡単になりますで実はこのグラフ、えっと、ここの今も実はグラフ作ってありましてでこういった形で選択されます赤いところがここの、えっと AO カラムと AP カラムの数字を赤で示していてで青い点があのここの、えっと、AQ カラムと AR カラムを、えっと、示していてで黒い点がこの灰色のところですね非選抜遺伝子になりますでそこが、えっと、AS カラムと AT カラムという形で選択してグラフを表示しています こうすると実際に自分が選抜した遺伝子がどういった数値のどういった分布のものを選んでいるかというのがよくわかるかと思います。一応これでまあ変動倍率の比と t テストの p バリューでいわゆるボルケーのプロットなんかで取ってくるような選抜と全く同じことを Excel の上でやりました。で次はじゃあ今度はあの この3番目のブロックですね。変動遺伝子のシグナル値と変動倍率で選んでくるところをやってみましょう。ここでも同じようにデータを選んであげて、データの詳細設定を選んであげて、リスト範囲としてはデータを選んで、で検索条件としては今度は 発現上昇遺伝子としては、ここの K、L、M の条件を入れている、ここではシグナル値が40以上で変動倍率が2倍ですから、ログ2でいうと1以上っていうところを選択してあげます。で、で、ここでこれを選択してあげて、 OK を押してあげると、このような形になります。で同じように、ここに、えっと、数値参照するテンプレートのカラムをここにペーストしてあげると、発現上昇遺伝子の数字が入ってきます。で同じように、今度もう一回、えっと、フィルターをクリアした後、 今度は発言低下遺伝子の方を取っていきますね。えっと、詳細設定で、エリアとしてはそのデータを選択してあげて、で、今度は発言低下遺伝子はこっち側の方ですね。えっと、シグナル値のカットオフは、カラム K ではなくてカラム L の方で設定してます。40以上という数値を設定してます。で、それで同じようにして、えっと、選抜すると、 えっと、発現低下遺伝子が取れますので、えっと、同じようにここのグラフ用の参照値のところを選択してここにコピーしてあげましょう、はい、非選抜遺伝子ちょっと入れてないんですけどこれで実はあのどういう遺伝子が選抜されてるかっていうのが実はここのグラフに反映されてまして今ちょっとフィルターがかかってる状態でちょっとこうなって見えてるので。 フィルターを解除しますとこういう遺伝子を選抜しました先ほどの t e s t p バリューと変動バイスだけで取ったものと比べるとこの辺の遺伝子ですね、えっと、発現値が低くて信頼できない値っていうものを、えっと、選んでないということがわかるかと思いますこういった形で選抜することができました はいさてえっと最後になりますけど最後の選抜のところもうちょっと複雑な条件でやってみましょうということでここでは最後のツーブロックのまあ最初の方で説明をしようと思います実は複合的な条件であるときにえっとここ横がアンドだということを言ったんですけど縦がオアなんですねであともう一つはそのテキストも使えるんですテキストも検索できますでここで 今 D と E って言ってるのは、先ほど言ってたオントロジーのところなんですけど、オントロジーを使った選抜をします。でそれで、同じように、ここで、データっていうふうに選んでおいてあげてで、ここのフィルターの検索条件のところに、もうちょっと大きくしとか例えばこういう、ここの条件ですね。えっと、 発言が上がったり下がったりしててレギュレーション・オブ・トランスクリプションで、えっと、ヌクレアウス核にあるやつっていうふうに選んであげてでこれ選んであげるとちょっっと時間かかかてますかね。今こういった情報があとこのプローブが選ばれたんですが。 これが何かっていうのは先ほどと同じようにここを参照するセルを作っておいてあるんでここにベーストしてあげるとあの今あげたような条件で選んできたその発現上昇あるいは低下した遺伝子でその核のレギュレーションファクターっていうのが選ぶことができます。で あのこういったテキストでやるときに、例えばこういうふうに、自分が探したい文字列の両側に、星マークですね、アスタリスクをつけて、えっと、ダブルコーテーションで囲ってで、それでイコールで入れてあげるとあのその、そのセルの中に一部含まれる文字列として取れてくるので、でえっと、こういった遺伝子情報のところに、えっと 例えばジーンオントロジーとかあの遺伝子名とかそういったものを入れておくとあの結構エクセルで簡単に自分の欲しい、えっと、例えば、えっと、GPCR で発言上昇したものとかそういうのを簡単に取れます。だからそういったものが、えっと、結構エクセルの中だけでできるっていうことが分かると、まあ、先最初にお示ししたようなデイビットのサイトとかに投げるような えっと、リストっていうのを比較的簡単にこの中で作れるってことが、えっと、お分かりいただけたかなと思います。Excel のファイルもあの皆さんに共有してますのでちょっといじってやってみてください。で、まあ、そういった形でできます。あともう一つあの最後の方ですね。えっともう一個の発現変動遺伝子の取ってき方って や, やったのがもう一個の方のデモデータのえっと やつで、作ってる、Excel、ファイルになりますでこれどういうふうに構成してるかっていうと、ここの部分は一緒ですね、さっきと。で、その代わり、ここ、各君の目アンチを取ってます。で、この中で、健常人の目アンチを基準にして、えっと、ログ2の変動比として出したのが、ここのテーブルになります。で、あと、ここのテーブル の, あの、ここの横のところでは、じゃあ、そのシグナルの基準値を越した個数が、 何サンプルあったかとうことを、えっと、カウントすするようにしてますであとはここのカウントした、えっと、何サンプル以上かっていうことでフィルタリングしてあげれば簡単に、えっと、変動遺伝子リストを作ることができます。だから例えば9人中8人以上だったり9人中6人以上だったりっていうことであの条件を変えながらあるいは変動倍率も2倍以上だったり3倍以上だったりっていうことが Excel の中でできちゃいます。 でそういうことがあのもうエクセルだけでできますよっていう話を皆さんにちょっとお伝えしたかったことです。はい、で、これ、今日3番目の、えっと、メッセージです。で、統計学、生物学大事なんですけど、あともう一つ、えっと、ちょっとした情報処理スキルですね。でも、エクセルで大丈夫です。で、それができたらいいんじゃないかなって思いました。で、あともしこういうことをやってて、 もうちょっと詳しいこと で, できたいんだなと思ったら、その時には R とか Python とか Par とか勉強してください。で、実は僕、Par 一番最初に書いたのは50過ぎてからなんですよ。で、すごい奥手なんですけど、でもそれは、やっぱり自分が何か知りたいっていうことがあったってことが大きくて、で、これ最後のメッセージです。で、まあ一番大事なのは、このデータから何か分からないかなっていう気持ちじゃないかなと思います。ちょっと皆さん興味持って、 自分の手をぜひ動かしてで、自分の興味のあるテーマでやっていただけたらなと思います。はい、長時間にわたり、どうもありがとうございました。ご清聴どうもありがとうございました。